みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科コションの瀧澤でございます。今回は誰でもアドリブということで、うーアドリブをやったことがないとか、アドリブに慣れていないとか、なんかスケールとかいろいろ知っているけれども、よくやり方がわからないという方に向けて、なんかこういうところを押さえておけばそれっぽく聞こえるよみたいな、なんかそういうコツみたいなのをいくつかお話をさせていただこうかなと思います。 まあ、以前もなんかこんなような内容の動画をアップしたので、そちらをご覧いただいた方はちょっとこう内容はかぶってしまうかもしれないんですけれども、まあ、気軽に楽しんでいただければなという感じでしょうか。それで、今回もその皆さんにお配りするようなおけがありますので、パソコンからご覧いただいている方はこちらの URL に飛んでいただくか、それとも概要欄のリンクからポチッとそのサイトに行っていただいて、音源をお手元に用意していただけると良いかなと思います。それで、とりあえず・・ こんな感じのテンポが速いトラックを使って一緒に練習をしていきましょうペンタトニックスケールを使って練習をしていきますまだスケールも知らないという方はこちらの図をちょっとメモしておいてくださいませ5フレットから8フレットまでのこのスケールおなじみのペンタトニックスケールでございますこちらを使って合わせていきます それで、とりあえずコツ1としては、リズムです。スケールに慣れていない方はもう特にそうだと思うんですけれども、なんかいろんな音を使ったりしようとしがちといいますか、なんかいろんな音を使わなきゃいけないんじゃないかなということで、なんか上ったり下がったり、上ったり下がったりとかしてしまうんですよ。で、それをちょっと極端に悪くやると。 みたいな感じでやると、普通にフレーズを登ったり、下りたりしているだけでリズムも合っていないし、なんかザッ練習という感じになっちゃうじゃないですか。そうじゃなくて、とりあえずリズムに乗せるということです。音数めっちゃ少なくていいんですよ。音数めっちゃ少なくていいです。例えば、この4弦の5フレット、7フレット、3弦の5フレット、7フレットだけを使ってリズムに乗る練習をしてみるとか、そんな練習もすごくよいかと思います。ちょっとやってみましょうか。4弦の。 ここと3下げのここだけを使ってフレーズを作っていくと例えば。 まあ、こんな感じでやると、なんかここだけでもすごいそれっぽくというか、なんかできているっぽく聞こえませんか。速くする必要は全くないです。すごくゆっくりでもいいです。とにかくリズムから外れない。この1、2、3、4、1、2から外れずに。 こが速くて大変なんですけれども、しっかりとゆっくりでもいいので、ワンツー、ス2、ーフォー、ワンツー、スーフォー、ワンツー。なんていう感じでリズムに乗るという練習をちょっくらしてみてくださいませ。で、その次にやってみたいのが、そのハンマリングとかプリングとか、チョーキングとか、なんかそういった要素を盛り込むということです。全部の音を使うんじゃなくて、ちょっとテクニック、ギターらしいテクニックを盛り込むんですよ。 スライドとかチョーキングとか。ハンマリングは、まあ、こういうやつですね。引いて、叩く。引いて、たく。で、プリングは逆に引いて、弾く。こんな感じです。で、スライドはずらす。こんな感じ。で、グリスサンドとかもいいですし、例えば普通にこの5フレットをバンバンバンバンって弾くんじゃなくて、上から。 上から5フルっに行ってみたり、下から行ってみたりするだけでも結構またグッと変わってくるかなという感じです。それで、最後、チョーキング。チョーキングできるポジションが決まっているので、ここと、ここと、こ, ここですね。この音を使うときはたまにチョーキングをしたりとかしてみるとよいかなと思います。ちょっとやってみますと。<音楽>あンりリングを使って、 プリングを立て。それで、スライドとか。 しくなってきますそれ、ね、で、3つ目としては、いろんな音を使うということ。いよいよここでその他の音を使い始めるわけです。けれども、その無理はしないことがとりあえずもうなんかこう最優先といいますか、大事といいますか。例えば、今ここの4つの音を使っているじゃないですか。 それで、その後にじゃあ、ちょっと他の音を使おうとなったときに、全部使おうとすると大変なんですよ。とりあえずもうここの4つの音を覚えたならば、ここをホームにして、じゃあ、あと2つくらい追加してみようかなとか、なんかこのくらいのちょっとずつの覚えっぷりがすごくよいかなと思います。いきなり全部やろうとすると大変なので、ちょっとずつ、もう2つずつとか3つずつとかそのくらいの勢いで増やしていく感じです。それで、それでまたこのオ、OK、ケとか合わせて。 みたいな感じでやっていくと。で、ここもうまくその自分の陣地になってきたな、自分のテリトリーになってきたなと、自分の中で地図が作れてきたなと思ったら、じゃあ、ここも使ってみようと。みたいな感じで、ちょっとずつちょっとずつ増やしていて、自分の方も大事にしていくという感じでございます。それで、最終的に、まあ、ここまでババババ バ, バッとえ。うまく埋められたならば、うまく自分の中で地図が作れたならば、この先にあるペンタトニックのテリトリーにちょっとお邪魔するわけでございます。ちょっとこの辺消しちゃいますね。 例えば、ここをちょっと試してみようとか。で、こ こ, 辺 こ, こら辺も自分のテリトリーになってきたら、じゃあ、ここも増やしてみようとか。で、じゃあ、ここも増やしてみよう。ここも増やしてみよう。ここも増やしてみようという感じで、こうちょっとずつちょっとずつ広げていくようなイメージです。で、こんな感じで自分のテリトリーみたいなのをバーッィ広げていくと、最終的には12フレット分覚えることになるんですが、どこに行っても普通にペンタトニックは弾けるという状態になります。 そんな感じ。それで、1、2、3、広げるとある中で、4つ目の練習方法としては、歌いながら弾くというのもすごく良い練習です。自分がギターで弾いている音を口でも歌いながら弾くという感じの練習です。なんとなくこの適当にこのバーバーバーと音を羅列するんじゃなくて、なんかこんな感じの音を出そうというイメージを持ちながら弾くということです。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 最終的にはその音源を流して、うん、そうだな、ちょっと上の方に行って。<音楽> こんな感じで歌いながらとか、リズ ム, あリズムを合わせながらいろんなテクニックを入れながらで、陣地を広げながら、フレーズを歌いながらとかをやったりとかすると、だんだんとそのあ、こんな感じで弾けばそれっぽく聞こえるな、こんな感じであればかっこよく聞こえるなというのがなんかつかめるかと思いますので、ちょっとチャレンジをしてみてくださいませ。で、さっきも言いましたけれども、その概要欄とかにこの音源のリンクが貼ってありますので、サウンドクラウドのほうに行って、もうひたすら10分、20分とバーッと音源を鳴らしながら、この陣地をなぞっていけば、 どんど ん, ど ん, どん自分のテリトリーといいますか、そのアドレブのコツみたいなのが見えてくると思います。では、では。ゆっくりなほうのトラックも行ってみましょう。こちら。急におしゃれになるんですけれども。<笑>こんな。リズム、テクニック、広げる、歌う。もうこれも全部共通です。ただ、こっちのほうはすごいこのゆっくりなので、早く弾いてごまかすということがあんまりできないです。 なんか こ, うこんなおしゃれな空気に合わせて<音楽>みたいなことやってたらなんかすごい空気を読めない人ってやな感 じ, じゃないですか<音楽>いやそうじゃなくてもうちょっとこの音を大事にして。 耳のスタイルとかでしてみたんですけれども、どうでしょうか。ちょっとうまく弾けなかったですけれども、ちょっとペントトニック以外の音も使ってしまいましたけれども、ペントトニックだけで攻めてみても全然普通にまとまるはずです。この音だけ。うんとさっきみたいに3弦と4弦だけで限定して。 バッキングっぽくなってしまいましたけれども、まあ、こんな感じでアドリブすることもできるよということでございます。こちらのゆっくりのトラックの方もぜひ参考にしていただけるといいなという感じです。で、まあ、市販の教則本とかを買ったりとか、あと普通に YouTube の動画でも、ね、そのスケールとかって検索すれば、まあ、こんなペンタトニックのスケール表なんかもいくらでも出てくるので、まあ、興味があればご自身でガーッとスケール表を書いてみたりとか、調べたりとかしてみていただけると良いかなという感じです。とりあえず、今回の動画でご紹介したいことは以上。リズムに乗せる。 たくさんの音を使わなくてもいいから、リズムに乗せる。それで、ギターらしいテクニックを入れてみる。それで、少ない1日から始めて、どんど ん, ど ん, どんと広げていく。それで、4つ目としては、歌う。ということです。ぜひ参考にしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑> せっかくなので iPad のガレージバンドを使ってトラックを作る方法もご紹介してみようかなと思います。とりあえず、新規ソングを作成して、ドラムを選択。で、まず、テンポ設定ですね。タップして、まあ、こんなものかなというテンポを設定しましょう。で、フェーダーをチョイスして、ベロシティ感度をオフに設定します。で、次は小説ですね。えー、と小説を今回は4小節で終わりにしたいので、4小節に設定をします。 それで、これで準備は完了、えー。録音ボタンを押して入力をしていきましょう。こんな感じですね。それで、その次にまた音源ボタンを長押しして、えー、とベースを入力していきます。それで、また同じように録音ボタンを押して入力をします。 こんな感じですで、す。フェーダーボタンをタップして、クオンタイズを8分に設定しておくと、ちょっとしたリズムも修正してくれるので、バッチリという感じです。で、音源ボタンをもう一回長押しして、キーボードを呼び出します。で、まあ、音色は何でもいいんですけどもうーん、なんかパッと系にしましょうか。パッド系。この辺とか。で、なんかこのつまみとかをいろいろ い, ろいじって、いい感じの音色を作ります。 また録音ボタンを押して入いきます。んな感じでしょうかで。もう一個くらい重ねてみましょう。音源ボタンを長押しして、キーボードをチョイス。そして今度はエレピでいってみましょう。エレクトリックピアノ。で、また適当に音色をこういう感じに設定して。 いい感じに設定して終わったら、えっ、ー、と入力をしていきます。ちょっともう一回。<音楽> その押し間違えがよく発生するのでその押し間違えたところをちょっと修正しますで、あとはベロシティをあ、ベロシティじゃない。クオンタイズを8分音符に設定すればとりあえずトラックは完成<音楽>、えー、とであとはこの画面にしてちょっとそれぞれのボリュームを調整して調整すれば簡単完成って感じでしょうか あともう一つゆっくりトラックの方に行きたいなと思いますとりあえず忘れないようにタイトルをつけてでその次またトラックを作成してドラムでいきますでまた4小節でいきたいので4小節に設定してでテンポを設定しますこのくらいかな で、今度はそのクオンタイズを3連の16分にしたいので、3連の16部を設定してで、またベロシティは切っておきます。で、これで準備は完了。入力をしましょう。 次は、ベースに行きます。さっきと同じようにベースを呼び出して入力をしていきます。こんな感じですで、す。ベースも忘れずにコンタイズを設定するようにしましょう。また3連符の16音符を設定します。 そその次はまたピアノですねうーっと。ちょっとおしゃれなトラックなので、エレピにしましまょうか、エレクトリックピアノ。で、すごい狭くてやりづらいんですけれども、頑張って入力をしていきます。 微妙にくれるので、修正します。うん、できたではトラックができたので、えーと、アドリブの動画を作成しようかなと思います。どんな動画になるのかちょっと僕もわからないんですけれども、えー、そんな感じでトラックを作っておりましたということです。 名前をつけて。オッケー。そんな感じで、作っ、作ってました。